私の名は喜シカ景年齢33歳自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり結婚はしていない仕事は亀悠チェーン店の会社員で毎日遅くとも夜8時までには帰宅するタバコは吸わない酒はたしなむ程度 夜11時には床につき必ず8時間は睡眠をとるようにしている<笑>寝る前に温かいミルクを飲み20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床につくとほとんど朝まで熟睡さ<笑>赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ健康診断でも異常なしと言われたよな、ね、何を話している